どうもこんばんはチャンネルちゃんです。うーうーえー、今日は初めてウーバーイーツを頼みたいと思います。初めてのウーバーイーツ。1500円オフのクーポンが来て、初めて頼む人はこのクーポンが使えるんだよって書いてるんですねプロモーションコードも。でも私なんか登録したらすでに一回登録して。 ことが判明しててなんか500円引き使ってたん、ね、友達の家で登録してその家に届くように頼んだっていうことがあったんですね過去に知らなかったというか覚えてなかったというか忘れていたというか初めてご利用の方は1500円オフというクーポンが使えなくなってしまってしょんぼりしょんぼりしていたところこの、Uber、ウーバーウイーツのアプリを見ていたら1500円以上の注文したら1200円オフになるっていうお互いね なかなかナイスじゃないと思って初回の1500円オフと比べたら300円オンになっちゃうんですけどまあでもそれでもまあ1回500円オフしてるしいいじゃないかということでたまたまね電話してた友達がいてねその子に「もしもしもしもし」言うて「ウーバーイーツって頼んだことある?」って聞いたら「ない」って言ったんでもう早速言ったんです「これ頼んでくれへんか」っつってなかなかなお願いないんやけどお互い1200円オフになるから。 まあ、そんな怪しい言い方ではないんですけどウ e バ e イ t ツっていうのが割と知られてるものだからすんなり受け入れてもらいまして早速もう次の日には利用してくれて私は無事1200円オフのクーポンを手に入れましたんで今日こうやって初めてウ e バ e イ t ツを家で1人で頼んでみようというふうになりました今回この1200円クーポンを手にした私は割と強くて強くなってて「賢者賢士、賢士賢 スーパースターヒーロー格闘家なんですけどようやくね頼みますっていうはいよろしくお願いしますレッツウーバーウーバーイーツイーツ何頼みますかね寿司かカレーか定食で悩んでましてねどうしようかなうーん君に決めた決めた決めた決めた注文注文 今が19時50分ぐらいで届くのが20時から20時半の間楽しみに待ってますずかえ散らかってるんでこの待ってる間に片付けておこうと思います めちゃくちゃゃくあったかいンフレンチフライとローストビーフ丼これで1700円ぐらいだったかなその配送料込みで1200円引かれたので私は500円ぐらいでこんなに素敵なご飯を食べれますちょっと遠いから分かりづらいけどポテトもすごいいっぱいなんでおおうお。 完成完成<笑>作っていただきましたお店の人にありがとうございます結構食べたんですけど取れてなかったすいません半分ぐらいちょっと食べちゃったんですけどはいもうあと一二三枚えま四枚あれあ汚いですねちょっとすいません食べ臭しこんな感じでまだあったっていう五五枚 あと大前もある、うん、半分ぐらい食べたけどめっちゃボリューミー、うん、ポテトは夜食ポテトは夜食夜中にこっそり食べる中いっぱいやな。 けどこれは食べきるぞ。<笑>かわいいね。うん嬉<笑>しい。あ、はあ、やば い, い。はあ ごちそうさまでしたまあ一応じゃあクーポンコード私のクーポンコード何か誰か頼んでくださいお願いしますデリカ ー, はーい。まあ、言うだけただなんで言っときましたそれでは皆さんほとく運動しいい感じにご飯を食べぐっすり睡眠をとり健やかにお過ごしください私はあなたを応援しています ちゃんちゃん。